地元鶴岡を中心に子供から大人まで幅広い年代で楽しく活動しています<笑>地域おこしよさこいで地域貢献活動をしていますがさまざまなジャンルと連携し調整を続けていきますというコメントをいただきましたそれでは百輪画の皆さんよろしくお願いいたします たちが頑張って練習をしてこの舞台に立つことができました。そして本当に4年ぶりの開催、月の山やさこいおめでとうございます。少しでも花を添えられるように頑張っておらせていただきます。それでは皆様よろしくお願いします。 うありがとうございました、えー、幅広い世代で活動しているということで、なんか前回よりもメンバーが増えているような気がしました、えー、もう百林子さん、大人なんです、地元のチームに、ね、ぜひともこれからも頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました